こんにちは、ロです今日はですね、英語が話せるようになるための英語の勉強ノートについてお話ししていきます僕が英語を勉強した時に使ったノート術っていうのがあるんでそれをシェアしていこうと思います皆さん英語の勉強したりだとか英語のノートの取り方ってどうしたらいいか悩んだことってありませんか僕が海外アメリカに移住した時に、えー、留学した時に 結構ノートをを使って英語を勉強したんですね今日はその体験をもとに僕が使った超おおすすすめのノート術をお話ししていいこうと思います今日の話を聞いてくださった方があノート術だったら無料でできるじゃんとか無料で英語を勉強して努学していく方法についてあの知っていただいてああこれ実践できるなと思ってもらったらやってもらったりだとか。 まあ、これちょっとできないなと思ったらやらなかったりだとかっていうふうにちょっと使い分けをしてもらってぜひぜひ、えー、共感してくださった方は、えー、一緒にやってもらえればなというふうに思います僕のチャンネルではこうした、えー、生活海外の生活だとかをまとめていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします 皆さん英会話の勉強でノート取ったことってありませんか僕も英語の勉強の時に例えば中学生だとか高校生だとか大学生の時に英語のノートを取りましたけど実際使ってみてどうですかなかなか使い切れないなというか身につけたけど文法の知識単語の知識はあるけど喋れないっていう人が結構いらっしゃると思います僕もそうでもう文法日本人に多いんですけど文法はできるけど英語の 英会話がができないいいんだだよっていう人が大半だと思います僕も実際できなくてで英会話だけに特化して独学をしていった結果英語がそこそこ喋れるようになりましたで実際、あのー、英語をしゃべることを特化させていった結果僕は今11校の英会話留学の取材だとか英語学校に実際に行ってインタビューしたりだとかっていうことを仕事にしてます という意味でも、あの英会話の勉強にはそこそこ詳しくなっていて、で、プラス僕が英会話の勉強の方法をブログに載せたところ、載せたところ、あのいろんな反響があって、1日で3万人の方が見てくれる記事ができたんで、よかったら概要欄に貼っておくんで、よかったら見てください。英語の勉強方法について求めていますで。そんな中でも今日はお話しするのは、ノートの取り方なんですよ。 英会話の勉強に特化したノートの取り方なんですけども実際僕がもうたった一つの方法でそれをずっと実践していてでそれを使った結果英会話ができるようになりましたでそれ何なのかっていうともうシンプルにシンプルに自分が出会った単語をノートに書いていったんですこれ面白くないですか僕がやったことって何かっていうと英会話その日出会った英語のフレーズをノートに書き連ねていった これ超簡単でめちゃくちゃおすすめなんですよ。例えばあのアメリカ留学だとか、例えばセブ留学行ったとしますよね。僕もセブ留学結構行ってるんですけど、セブ留学行った時に英語が全く喋れなかったんですよ。全然英語が喋れなくて、もう入国審査の時にも う, もう震えるぐらい、ああ、これ、なんて言おうかなとか、えー、これ、喋れないけどどうしようっていう気持ちで留学行ったんですよ、一番最初に。で、一番最初に行ったんですけど、全然喋れないんですよね。 で、何をしたかっていうと、もうシンプルに、その日、自分が言いたかったことをノートに書いたんですよ。例えば、僕が出会った単語で行くと、本当何も喋れなかったんで、もうちっちゃいことから書いてきました。実際どういう風にやっていたかっていうと、例えばレストランに行きました。で、メニュー表を見ます。で、このハンバーガー、あのハンバーガー、チーズバーガーがあったりだとかするんですよね。で、このチーズバーガー欲しいなって思った時に、まあ、レストランでそのハンバーガーの絵を指させば、 一応は伝わるわわけですよ伝わるんですけどやっぱりかっこ悪いじゃないですか留学してきてるんでやっぱり英語を勉強したいなっていう気持ちがあったんで何か言いたいとでも言えないっていう時があったんですよねそういう時にどうしたかっていうとその言えなかった言葉をそのノートに書くんですよ例えばメモでもいいですし僕の場合はスマートフォンにそのメモ帳に書いてました、えー、こ の, あのチーズバーガーが欲しい時に言うセリフみたいなで家に帰ってこれが言えなかったんでどうやって言えばいいのかっていうのをネットで調べて あ、なるほど。I want to have a cheeseburger みたいな感じで言えばいいんだとか。Can I have blah blah blah みたいなメニューを言えばいいんだみたいなのが書いてあって。で、今の時代、インターネットで調べると、そのフレーズが英語で流れてくるんですねあの。音楽。ポチッとマイクを押せば、そのネイティブの人が喋ってくれるんですよ。それを発音をまねしながら、I want to have a cheeseburger みたいな感じで言っていくっていうのをひたすらやってました。で、まず書くんですよね。I want to have the in だとか。 あ、これだと、あの、私が欲しいハンバーガーみたいな、ちょっと丁寧語じゃないなって思ったら、丁寧語を学んだりとか、苦渋とか、恋愛みたいな感じで使っていくっていうのをフレーズで書いて、あ、なるほど、こういう時にこれを使えばいいんだと思ってメ モ, メモして、それをひたすら暗証するんですよ。I wanna have a cheeseburger, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, could you, could you give me a hamburger? みたいな感じでずっと練習をしてって、したら、 自分の中でこれをリピートできるようになってくるんですよ。まあ最初は下手くそですよ。僕も今下手くそですけど、それをひたすら練習していくんですよ。そしたら音が近くなってくるんですよね。だいいただいたい会ってくると、まあそこそこ通知になっているところまで来て、それを10回、20回でやっていくうちに自分の中で記憶していくんですよ。これがポイントで、今日その日会った言えなかった単語をひたすら暗唱して、次の日に言えるようにするっていうことをしたんです。これ重要で、 なんでかっていうとやっぱり英語のテキストだとかあの瞬間英作文っていうようなフレーズ集がいっぱい世の中に出ていてただみんな挫折するんですよなんでかそのフレーズを覚えたとしてもどこで使うかわからないからなんですで僕が行き着いた先が自分が出会ったフレーズをその日のうちに覚えて次の日に使うってことなんですこれをノートでやるとすごくいいですなんで僕の場合一番左側に、えー、自分で 今今日日出会っったた単語だとか、か言えなかったフレーズを書いてで右側にあのそれを文章で言う時の性表を書きました例えばチーズバーガー買う時の「チーズバーガー欲しいです」っていうフレーズを書いて日本語で書くんですねで書いて右側に英語で書くとで、えー、右側を隠して手で隠したりカードで隠してでチーズバーガーあるんで「あチーズバーガーも欲しい時何て言うんだったっけ?」って言って見てそれを暗唱するっていうことをしました これをもう一日だいたい10個20個ぐらいフレーズが出てくるんでそれをひたすらやっていってひたすら毎日それを繰り返して覚えていくこれがすごく便利ででプラス何が良かったかっていうと覚えた単語を次の日に無理やり使うんですよ同じハンバーガーショップに行ってこれくださいっていうのを英語でやるとその悔しかった思い出とそれをやった記憶がもう相まってしっかり長期記憶に定着してくれるんです これが良くて僕はもうひたすら自分で言えなかったものをメモしてでその次の日に使うっていうことをもう毎日毎日繰り返してましたそうすると何がいいかってもう自分が出会った単語なんでやっぱり毎回出会うんですよ毎回使うんですよなんでそういう意味でもそのフレーズを覚えていくっていうのはすごく便利ですで僕が一番最初に言えなかったフレーズ何かっていうとあの留学先で出会った アメリカで留学したんですけども、留学先で出会った、あの、インドネシア人だったかな、の子に、えー、ランドリーに連れて行ってもらうんですよね。あの、コインランドリーに洗濯機が家にあったんですけど、家にあったんですけど、ホストファミリーの洗濯機だったんで、自分では使えないと。なんで、その、ランドリーにいて、毎回ね、50セントぐらいの、1回50セントのランドリーで、洗濯しないといけないんですよ。その時に、洗剤がないと思ったんですよね。あ、でも洗剤って何て言うんだろうと思って。 でも、インドネシア人なんで、日本語もう全然通じなくて、えぇ、ー、洗剤ってなんで言うんだろうって思いながら、もう出た単語が、ソープだったんですよ。<笑>ソープ持ってるかみたいなのを聞いて、ソープソープって言って、インドネシア人に。で、あ、ソープお前何が言いたいんだみたいな。体洗うやつかみたいな。だからジ ェ, ジェスチャーで言ってくれて、いや、違う、違うんだって言って、このランドリーソープあの、洗濯物用のソープって言いたかったんですけど、言えなかったんですよ。 それをその日のうちにメモして詳しもう悔しかったんでスマホでメモしてあこれ何て言うんだろうと思ってで当時僕はスマートフォン使ってたんですけどもそのスマホが SIM フリーとかじゃなかったんで当時ねあの iPhone 出たばっかりの時代だったんでもう SIM フリーとかなくて電波がなかったんでその後すぐメモした後に家に帰ってあの調べるんですよ洗濯のソープって何て言うんだろう洗剤って何て言うんだろう調べた結果分かったのがあのディテルジェント っていう単語があるんですよそのディタージェントっていう単語がああなるほどこうやって使うんだみたいなっていうエピソードがありましたとでそういったエピソードってやっぱり今でも記憶してるぐらいなんでやっぱりその洗剤っていう単語をテキストだとか単語中で覚えるよりも実際のエピソードと相まって長期記憶に定着しやすいプラス自分が出会った単語なんでもう一生っていうぐらい覚えやすい っていうのがありますなんで僕が超おすすめしているのがノートを使ってノートを、えー、使って自分が出会った単語をその日のうちに書いてでその次の日にはもう記憶して使っておくこれをひたすら繰り返すためにノートにとるこれが僕がおすすめしている英語のノート術になりますやっぱり英語って勉強しにくくてやっぱり単語の瞬間英作文のテキストだとかあとはね 有名な文法書だとかっってていっぱいぱ出てますよね単語帳がこれがいいとかっていうふうに言われるんですけどもう正直出会う機会がないことを覚えても意味がないですなんで僕みたい僕はもう無理なんですよその単語帳だとか、えー、長期記憶できるような文法書とかもうひたすら読んだんですけど、まあ、読んだ分だけ右から左に抜けてくんですよねで読んだのに覚えてなくてああこれ何だったっけってなるの悔しすぎたんで僕はもうショートメモリーになってもうめちゃくちゃ 記憶力が薄いのにたどり着いた先が要はその日にあった単語、えー、フレーズ言えなかったフレーズを覚えて次の日に言えるようになるこの繰り返しで毎日毎日それをやっていくことによって毎日1つずつ言える単語が増えていくとで実際に掴んで記憶が定着しやすくてしっかり覚えてで、えー、暗証もして、えー、フレーズをしっかり覚えて音を聞いて、えー、暗唱していくってもう全部フレーズも覚えれると発音も鍛えられるっていうのがこの 方法でしたで結局僕がアメリカ時代に使ったノートは最終的にもう結構分厚いアメリカのノートって結構分厚いんでそのノートを一冊丸々全部埋めてそれを一冊全部覚えてで成長したなと思ってアメリカの捨てて帰ったっていう思い出がありますやっぱり英語の勉強ってノート使うのがいいよとかいう風にあるんですけども僕が一番ポイントに押さえてるのは自分が今日出会った単語を しっかり覚えておくこれ結構重要かなといい う, うに思います今日はですね僕が使った英語の上達方法ノート編っていうのを安心 し, していきましたいかがだったでしょうか皆さんもノートを使って勉強すると思うんですけども実際こういうふうに自分が出会った自分が使えなかった単語をひたすらパイリングしていって積み重ねていってで覚えて暗唱して で、次の日には使えるようにするっていうのはすごく便利なんで、よかったら使ってみてください。今日の動画いかがだったでしょうか今日の動画いいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、Twitter やってます。インスタ最近サボってます。けど、見ていただければなというふうに思います。よかったらコメント欄に、えー、質問等々よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。